栃木県那須塩原市からピースの皆さんです栃木県那須塩原市を中心に活動していますピースですメンバー一同精一杯楽しんで演舞したいと思います今回演舞いただく曲は源頼朝が那須野ヶ原で行った巻狩りをテーマに演舞しますとのことですそれではピースの皆さんよろしくお願いいたします 栃木県那須塩原市からやってまいりましたピースと申します巻狩り演舞させていただきます。会場のお客様に礼 Isabelle! Bye. I don't know if you guys want to get some ideas.